あれはウカウカの声そんなバカなうちの中に隠れるのだあのウカウカはまた復活するとはお<笑>い昔私は地球を救うために悪の仮面 ウカウカをチカの牢獄にフ印インしたのだ。しかしなぜか、あいつが復活してしまったようだ。私はまたウカウカを止めなければならない。お店らの力をぜひ、貸してほしいのだ。ここはタイムネギネギマシーンの部屋だ。 ウカウカとコルテックスは荒れる時代のパワーストーンを集めようとしているこのマシーンで奴らと同じ時代にワープしてパワーストーンを守るのだ床にある筋ボタンに乗ると丸いタイムゲートが開くそこに飛び込むのだ頼むのよよくやったな タイニーを倒したことによって次のタイムゲートを使えるようだ一旦戻ってセーブするのがいいぞセーブスクリーンの前で立ち止まればあとはちょちょいのパーだ次に進む入り口が開いてるのが見えるはずだクラッシュここ本当によく頑張ってるなだが忘れるな私らの敵よそれはコルテクスを後ろで操る邪悪な存在 ウカウカだやつの力恐ろしい気をつけるのだぞクラッシュここ一度クリアしたステージにもう一度入るとストップウォッチに置いてあるガスだこれを取るとタイムアタックは始まるのだ取った瞬間から時間がカウントされていくぞよ早くゴールするのが目的だあそういえば 箱のの中身は変わるのよタイムネギネギマシーンは自分の中に吸い込まれてしまったようだな危なかったなあそういえばあの連中はどうなったかなゲートの中に何が起こってるのか私には想像もつけないんだな